平成30年12月3日、世界ジオパークでパートナーシップ協定を結んでいる韓国のチョンソンユネスコ世界ジオパークが、阿蘇市を表敬訪問しました。阿蘇市を訪れたのは、ユン・ギョンヒ軍スを代表とする8名で、12月1日から4日にかけて、阿蘇ユネスコジオパークを訪れており、この日、 阿蘇郡市内のジオサイトの見学を終えた後、市役所を訪問しました。韓国のチョンソンは、朝鮮半島の東に位置し、人口およそ2万6000人で、阿蘇市の人口とほぼ同じで、周囲を山々に囲まれた土地です。意見交換では、自然景観をよりよく見せる観光スポットの整備やアクティビティに大変注目が集まっています。 お互いの持つ素材を有効利用して頑張りましょう。これから本格的な交流が始まることに期待をしていますといった話が交わされました。その後、記念席の交換があり、阿蘇市からは9万年前に発生した火砕流でできた溶血業界岩が贈られ、チョンソンからは表面に菊の花を思わせる模様が浮かぶ休暇上流門岩が贈られました。 一行は翌4日に、縦野渓谷の見学、熊本地震の語り別ツアーを体験した後、帰国したということです。